いい緊張感だななぜだろう初めてバトルした日のことを思い出すみんな準備はいい か, かっちゃ う, うん、うんき えー、歩けこのバトルは俺とピカチュウが出会ってからの冒険全部ひっくるめる